キングピス平野紫仕様、サンマをたくさん食べたい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ソロの活躍も目立つ人気最高潮のキングピス。9月2日にはセカンドアルバム、エルが発売。そんなキングピスのメンバーに最新アルバムや近況について、 話を聞きました。四角平の仕様、23。今年はどんな秋にしたいサンマをたくさん食べたいです。子供の頃、食卓にサンマの塩焼きが出ると、必ずベランダに出て食べていたんですよ。七輪で焼くこともあって、それがものすごく美味しかったんですよね。今は七輪を持っていないから、コインロで我慢します。ょ セカンドアルバムに収録されるプロデュース曲の魅力を教えて、僕がプロデュースしたフォーカスは、忙しく働く方への応援ソングです。楽曲プロデュースの話を聞いたときは、とにかく嬉しかったですね。僕たちはジャニーさんから、自分たちのやりたいことをやりなさい、と言われてきたので、それがちゃんと実現できているなって思います。 もし、他のメンバーのソロ曲をプロデュースするなら、永瀬矢印セクシー路線、かな。甘い系の曲を歌ってほしい。高橋矢印性質が少しダークな雰囲気の曲と相性がいいと思う。岸矢印直球のバラード。もうすぐ25歳だし、愛がテーマの曲を熱唱してもいい年頃ですよ、章。神流寺矢印思い切りロックな曲をやってほしい。 岩橋矢印すごくフェミニーか、もしくはすごくダークな曲。セカンドアルバムの中で特にお気に入りの楽曲は、波打て心が好きです。オーサムシチークラブというバンドの方々に作っていただいたのですが、おしゃれなシチポップで、僕好みの曲になっています。近況報告やファンの皆さんへのメッセージを、 アメリカでの武者修行はできない自分にイライラしたけれどすごく楽しくて刺激的な経験でした。でも、全然時間が足りなくて、あと10年くらいレッスンしていたかったです。小。女性自身2020年9月15日掲載。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。